行くぞ行く剣術らステータス上昇効果だってある負けるはずがないせっかく剣に転生したんだいつか俺を装備してくれるやつを俺は強くしてやりたい私は黒猫族が虐げられてる今の状況を変えたい師匠に借りた力ちゃんと使いこなせるようになりたいだから第2 r e ラ n c a r n a t e d as a Sword on Animax